ちょっと弓見てるみたいで私の荷物がケシャンコですけど仕方ないので見てるんですビジュアルレッスンではやめといた方がよかったんです 足りに出してすみませんこれでも小心者なので許してくださいはあ、ah, ah, 歌はいいですよ、ね、だって歌っている間はとても気分よくなれるじゃないですか小さい頃から歌うのが好きな子だったんです ¡Niam, nham, nham, nham! ¡Qué rico uf! Se me está escapando el marrón. Mejor voy al baño. Disculpe, señor, ¿dónde está el baño? Está en la concha de tu hermavillo a la vuelta de esa puerta. Anime no se daica nunca. Utávacetara. Nana va a mo. ¡Stage no se acuda! ¡De esta! ¡De esta! ¡De esta! ¡De esta! a d t a ¡De e a d a ¡De esta! ¡De esta! ¡De e s a d a ¡De esta! ¡De esta! a e esta! ¡De esta! ¡De s t a ¡De e s a d a ¡De e s t e t a ¡De s t a ¡De e s a d a ¡De e s t e t a ン右手 お, お願いします。 『シンデレラガールズ』限定アニメ公開中